皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年8月4日、10周年記念でもらった仮想メイクをお試し道具がありますので、しばらくはウェディになったりならなかったりして遊ぼうと思います。その際、ドワーフの時と同じ髪型や色にするのがこだわりなのですが、ドワーフの時の色をど忘れしてしまったので、後で確認しておきます。 流浪のトルネコの商品をコンプリートした後の処理が気になったので今日も会いに行きました魔法の迷宮のトルネコみたいに門前払いされるのかと思いましたが商品リストを見るところまでは進めました確かにこれが一番無難な処理ですね今日の大富豪は何だか悔しいミスをしてしまいましたが8段に上がったので問題なしですトランプポイントが溜まっていますので新しいトランプをもらいましょう ところで、このパンサーの爪痕背景と羊皮脂の背景がバージョン 6.2 で追加されたものなんですかねよくわかりませんが、今回はせっかくなのでルシェンダ・トランプと交換することにしました。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。